トン4曲3本場開始してくださいさあ手配開けてください教卓が4本になりました教卓4 本, 松本さん3本場あれほとんど松本さんがお気になった教卓ですやっぱ返してほしいですね是<笑>非<笑>ねさあトン4曲が続いて今ドラの何から打ち出しました親の第1打、うんまあ、これはまあ手配が超バラバラなこともまあ超バラバラはあんまないかなまあでも例えばン野オのまあ28 47とかなんかすごいバラバラのターツがいっぱいある中でもどうせもうこの曲は絶対降りないで今なかれなさそうな一番なかれない順目なんでなん か, かれにくい、うんはい、で切ってる可能性もあるんでめっちゃ手配が整うとは限らないおーなるほどいきなりこうドラを見せつけられるとヒヤッとしますが、うん、そ, まそんなに怯えなくてもいいってことです ね, そうですね最近はいろんな戦術流行ってるんでまあなを最初に切ってねなんか役配でも何でもないんでね今回はより使えない 2枚3枚ないと使えないさあそしてこの手はどうですかちょっとやり直したい <笑>変えたいこの曲の人生やり直したいです、ね、変, え変えたいけど、うん、まあ配られたものはしょうがないの で, で、ね、諦めずにまあ難を切るって選択肢もあるんですけど ど, どういう方向で頑張りますかうんまあ一番重ねたいのは今ペイが重ねたい役配、うん、あとはもう役を作りたいんで僕は一通もちょっと見てます想ズの想ズの横伸びそうやっぱ高い打点でリーチを上がるのはもちろんしたいんですけどそれよりも仕掛けて上がりたいですね多分この難切りもそういう意味合いが強いんですよやっぱ難があると仕掛けられなくなっちゃうんで単、うん、ヤオとか役配もしかして 普通のハックとか持ってる可能性ありますけどあーまあでもどっちかというと単ヤオメインとかが多そうですね。なので。なんはどうですかまだ持ちます合わせます。まあんはま、まあ、仕掛けるって言っても結構ちょっと夢物語系でまだねーちょっと遠いんでいいリーチの方が何なら早そうかもしれないんでか重なったら普通に打点アップにつながるんでとりあえず、はい、残しましま E1 から切ります。はい、ーーもありますし ちょっとね、手形が自分が悪いので周りの速度感は気にします、うん、これこそ気にしますね。すかだからまず何が切ってきた人がどんなもんなのかと。おや下茶ですね、うんうん、これトンもね、薬杯の重要な一つなんで。はい、ドラ表に1枚使われています、うん、僕はここで薬杯、まあ、でも何でもないここ、シャー切ります。はい 自分に関係のないもも重なったら嬉しいですね、うん、もうそろそろもう難いらねえかなって思ったんでまだね二巡経ったばかりですけどなんちゃんに泣かれたらもう結構災難なんでその後のね、うん、まあ、でもちょっとラス目なんでなんちゃんの方がなあの 役, 役になるなんちゃんの人が、うんうん、なんでまあ、そこに泣かれたら降りればいいかなってちょっと思ってますはくこれも重ねて役になる範したいんですよなので僕ここで難切っちゃいます ドラを切りました切りますこれね、何が重なった遠いリーチドラドラより、うん、白ペイとンを重なる方が痛いですね、はい、さあそしてすでにもう何が場に3枚見えました今重なってスーって言ってましたね<笑>なんちゃの人<笑>いや<笑>そうですねスーて言ってたなんでまあこれ難しいですね日番場に2枚切れ これね、一応789と678の3色も一応見えるんです、ね、うーん難しいそうどうめるかそれともこう、他の一手もありますかま言いそうを、ね、一応現物親の現物でちょっと残しときたいのと一通に使いたいっていうのがあるんでんじゃあ触らないですねいやこれ難しい、ね、すう自敗1個ほぐしたい感じがしますねあこすかうなのでここはドラ表にあるトンからいきますお なるほど、うん、あとダブトンが統一だった場合ってね初発本された対面初を仕掛けていきます一、うん、枚目の初から動きましたねダパッソーですそうですねダブトンが統一だった場合はね1打目なんじゃないケースが結構多いですね役配が統一だったケースじゃないことのが多いかなあー役配ポンだと、はい、まあドラ重なってもそんなに お荷物にだからドラの な, なんか自敗をね切ってきた人って結構ファンパイじゃない、うん、しかもお高ぜの地だった時は役配の統一を持ってないケースが多いですねうんなるほどまあこうなってきたと横に伸びました初泣かれちゃったんでねもうちょっとこう難しいですねでもね今回ドラがすでにもう3枚見えててもしこう 打った時に高くなるとき、他の手役絡まない限りい、ね。そうなんですよね。安いですよね。だから、まあ一番怖いのは親のリーチですよね。ああ、面前で親のリーチ、横に曲がった時ですね。そう。なので、まあここも、これ今回ね、ハクションパイの白からいきます。あまあまだね、ちょっとイーソーとパワーワンにちょっと色気あります、僕。やっぱこうですね、ハクの1枚もってたってことですよね。ドラの難をよりも、 他の役を作りに行きたい僕ととと同じことしてるってことです、ね、<笑>松本さんと一緒でしたね思考が。そ, さあそしてトイメンは少し考えてパーワンを選んだ第1打でね9ワン打ってるんですけど、うん、手出しパーワンってことはローワンを持ってそうだなぐらいですね。ワンズ、うん、でローワンもこれもうポンが入ってないんでもしかしたら668とかないんじゃないかなみたいなとこ、ね、まで、あ、ポンしてないケースもありますけどこれもツボに入れます。 今は役付けに行ってます。一通か三色か。まあピンフにもなりそう。そうですね。にはなってきている。ペイ重ねる役割、うん、ローワン持ってましたね。ー単純のカンワンハワ ン, ン外しだ。 あったんですけどまあみそなのがこれもパワー1ンローワンって切ってるとこですよね、はい、68じゃなくて僕は後にしてるんで2筋にあのあのローワンを全くいらないそのカンちゃん外しなら危ない6からいきますよね、うん、もしかしたらこれウーワンも持ってる可能性ありますよねあースーワンとかの下に伸びてる可能性ありますよね、うんまあ、そういう感じだけどお予測はしとくってことです ね, うですねこういう形で持っているんじゃないかと、うん、そして やっと1メンツ、はい、これね6級はもう4枚目になっちゃったん で, うんうで、ね、もうちょっと678とマンズの上のメンズがちょっと厳しくなったんで、はい、しかも親の現物でもないんでここパワーに切りますはいちょっとね色気あったパワー1がもうさよならになりましたそうでも今度はペーカー1通に絞ったりピンフに絞ったりゆっくりではありますが形まとまってきましたねうんうん手出し吐くつもぎりの言いそうさあどうだ はい、ターツは足りましたかうんターツ足りましたねしかもこれローパワー1ローンは外した後の2枚切りの白切ってきたんで<笑>テンパってる可能性もありますね対面うんそれでまあロー1がねこれむねあれなんですよねパワー1切った後にまに、あ、ロー1通ってロー1ポンかかんなかったじゃないですかかかんなかったですだから一番重要なのはこれゴロロっていうスッチーワンだったっていうケースが今ないんですよねゴゴロロ、ロロそうですねゴロロの時に ポンしてないってことは、ね、これはあの単純に5668から8切っといて、まあ、スッチーンの受けがありますよっていう状態じゃないんでこれスッチーマンは通りますね、うんうんうんうん、スッチーマンはかなり通ることが多いで E1 自体も仕掛けてないですしねそうなんですよね、うん、なので、まあ、これだからマンズが普通にロー1が置いてあるってことはまあ4468とか44685568、うん、とか で, まあ、で、こうやって、まあ、下に持ってるかなとは思いますけどね、これ、6が。ただね、なんでもパターンはいろいろあるんで、まあ、そっち今は当たんなそうだなっていうことはちょっとわかります。なるほど。はい、で、自分の手ですね。まあ、今回、これでまあね、一応、ターツ当たりたんで、もう、ここでまあ、当たっちゃうかもしんないですけど、親の現物、ペイ切るの、どっちからするかってなったときに、はい。まあ、ペイ重なったら、まだめっちゃ嬉しいんで、 当たってもいいかもしんない当たるかもかあ、まあイソ取ってるんで今これ当たらないですね。うんうん、もうこれもイソから行きます。なるほど。お前の現物は今急送あるんで一応。今ありますね。<笑>そうですね。うん、ペイも通りましたね。手出しでした。ペイ手出し。ャンピンズもぎり、うん。このペイの手出しはね、一枚なのか二枚なのかわかんないですね。 分、ねまあ、かんない、ペぐらいな、一応、ペイ取ってないから取っておいて、まあ、ペイぐらいならって言ってきてる可能性もありますし、うん、やっぱみんな進んだかってことですかそうなると、そうですね、はい、来ました、これ、チーピンですね、チーピンなんですけど、これ、最後、カンチーソーのテンパイになったらどうするんですか、これはね、リーチ打つ価値ありますね、あリーチ打つ。これはやっぱり、ただのリーのみなんですけど、まあ、今回、ドラも4枚見えてて、強、う、託、んうんまあ、込みで4900点落ちてると。 まあ、リーチドラドラみたいな感覚でリーチ打ちますね。なるほど。はい。なんで、まあ、これもペー今通ったんですけど、ペー今切ればいいじゃんと思うんですけど、はい、親が今来た時にチーピンがローンになっちゃうのが、親のリーチにチーピン打ってね、5800とか言われるのすごい嫌なんで。嫌ですね。あそこに1000は1900打つんだったら、まあよしの構えでチーピンからいきます。さあ、通りました。トイメンの初のポンの仕掛けは、まだまだ通っていない範囲が多いですもんね。そうですね。まあ、マンズがちょっと。 でも相当結構テンパってるかなとは思いますけどかなり自分のこの上がりの方が大 事, 大事ですね、うん、これも ね, ワンワンね通りそうだと言ってたんですよ 通, 通りますし、うん、多分まあ上じゃなくても数ーワンが通るだろうなって、うん、まあみんな結構共通の認識かなと思うんですけど、まあ、スーワン1枚切れてて急走も1枚切れてるんでシャンポン部分も弱いんでこれも同じ理由で親に通ってない数ーワンから先に切ります 今回、やっぱりこの仕掛けが入っているんですが、それよりも親のリーチに備えている感情が強いですね。そうですね。親のリーチ、まあ、上がりたいのが一番の手出し パ, パピン入りましたね。あれはどうなんですかね。もう何でもあるかな。これス ラ, スライドの可能性もあるし、今こう手代わってのテンパイも あ, るのかもありますね。町替えとかもありますよね。町、うん、を変えた。うん、まあ一応、これ2名払ってるわけじゃないんで、一応、ーワン払ってるだけなんで。<笑> もしかしたらね、まだ具形だったかもしれないですよね。うんうんうん、9ピンのシャンポーになったとか、うんうん。ありますね。ただ分かるのは、チーピンが通ってるんで、僕、チーピン切ったんで、まあ、缶チーピンからの間違いです。チーピンになったとかはないですよね。確かに。チーピン切ってる。分かりやすい。はい。これ、<笑>どう し, ましたす<笑>これはね、もう。あっちもこっちも来ましたね。これ、目いっぱいですね。これ、まあ、3蔵とチー蔵と9蔵、サ三ロウとチー蔵と9蔵、さらに増えたんで、これはもう外す材料がすでにないんで、はい。ペイも安全牌ってことで、親に対して。 1万目いっぱいにするラペーうん親は絶対まだね降りてないんで親はい、e、いシャンテンぐらいの可能性はあるかなと思って見てますグーワンをしててでもやっぱりテンパイはなさそうってことですね、うん、おっ中盤さあ中盤お普通の中盤だくっつきだったんですかね最後あのと、ね、899と33で 5、6、先決めたってことですよね。そうですね、うん、ああ、なるほどね。あそうか、そうすると。じゃあ、ローハンポンしなかったってことだよねあ。うん、うん。ああ、じゃあ十分、後引きですね、やっぱりポンしなくて、十分形じゃなかったってことだ、うん、普通に。目一杯には進めなかったってことですね。めちゃくちゃ読み外れてたね。<笑>明細に な, ったなりましたね。そう さあでは手配見ていきましょう、今回は現在ラス目のトイメンの上がりとなりました、うん、全員いいシャンテンですね、あの、はい、上がったなんちゃの方以外はいいシャンテン、うんまあ、親はねいい、まあ、シャンテンな想像してたんですけど、まあ、ここもちょっとわかんないけど、まあ数ン一応通りそうと言ってもスーワンって言ってきて た, たんで、うん、今回初のみでしたけど、テンパネでしたね。<笑> まあ、でもそれでも OK だと思ってみんな打ってると思いますね、うん、1300、1900を出す目に打つ分にはそれよりもこれを取った時の展望があれがでかいんで、うん、押していきましょうって考えですね、だから押していくんだけじゃなくて、あとはここの投稿を見ながら手に溺れて打っちゃうのが一番ダメなんで、はいまあ、自分の上がり優先にしつつそれが一番の課題で、2個目にうしょうもないリーチを打ったりとか、まあ、しょうもない手でちょっと頑張っちゃって、補充して。うん 供託取りに行って失点しちゃうのは、まあ、よくないんじゃないかなって、うんうん。ちょっとバランスですね。はい。うん、さあ、では、次回から、難入となります、はい。はい。上がれるように頑張ります。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。<笑>次回もお楽しみに。